いやー、明けましておめでとうございます。そして、エメさんおめでとうございます。っていうことで、なんすかこれは。エメさんが結婚発表ということでね。まあ、お相手はなんと残響参加の作曲者であります、えー。飛びないまさひろさんということで、いや、残響参加の作曲者、マジで。<笑> いや、昨日、紅白歌合戦で残響参加歌ってましたよね。で、その数時間後にこの結婚の発表、いや、仕組んでるんですかねいや、素晴らしいですね。本当にということで、まあ、遊格編での出会いがあったんでしょうかね。いや、非常にド派手なあ結婚発表がありましたけども、本日はですね、そんな刀鍛冶の里編のですね、え主題歌についてちょっとね、触れていきたいなと思うんですけども、昨日、えー、そして今日ですね、何 とツイッターの方でですね刀鍛冶の里園の主題歌 を, を匂わせるツイートがありましてですねそちらについて今日はちょっと触れていきたいなと思いますはいということでまずはですねリサさんでございますねいやリサさんがですね本日お正月になんと鬼滅の刃を匂わせるをツイートされていたんですけどもまあ、そのツイート内容がですねまぁ、あ、こちらなんですけどもねまあ、カードゲームで遊ぶ様子ですよねまぁ、あ、お正月といえばねまぁ、あ、こういったワイワイね友達 ちょっと遊んだりするのは本当に楽しいなと思うんですけども糸ということで花札の絵文字とともにツイートされておりましたあということでね<笑>あということなんですけどもあの鬼滅の刃のね、えー、主人公でありますかま炭治郎はですね、えー、隙の糸ということでねまあ、倒す時に糸が見えますよっていうことがありますよねでそしてですねまあ、花札といえばですね耳飾り、えー、かまど炭治郎くんの耳についてる耳飾りがですね 花札だよということでかまど家のね、まあ、紋章というかね、まあ、あったと思うんですけども何ですかこれは何<笑>ですかこれは鬼滅の刃の主人公との匂わせがすごいぞおいということでねいやーリサさんこの2023年の一発目にそれをツイートされますかと。 ということでですね、なんか非常に怪しいですよね。いや、これね、まあ普通に見ればね、まあ、あのお正月のなんかこう、カードゲームで遊んでるよっていう様子だと思うんですけど、なんか文字数的にもちょっと少ないし。いや、なんかね、やっぱり匂わせのツイートのように、まあ感じてしまうんですよ。私、やっぱりね、そういったこうね、あの深追いするものとしましては、鬼滅の刃のね、ちょっと取材家をね、ちょっとやっぱり気になってるものとして。 ししましては、やっぱりリサさんが担当するんじゃないかなと思ったんですよ2023年は刀鍛冶の里編のね、まあ、年でもありますしねやっぱり鬼滅関連のツイートのように感じてしまうのは僕だけでしょうかはいということでまあ、皆さんはこのツイートをどう受け止めるでしょうか私は匂わせだと思っているんですけどもどうでしょうかねはいということでまあ、続いてなんですけども、えー、こちらでございますレオナさんですねはいなんとレオナさんが昨日 のですね、残響参加の、まあ、紅白歌合戦のね、え時にエメさんを応援しておりましたよということでこちらが怪しいんですよ。なんでかっていうとですね、レオナさんはエメさん以外の方は応援していなかったんですけども、えこのようにですね、エメさんの時だけ応援していたんですよね。で、そしてですね、まあ、他にも著名人はエメさんを応援していましたが、まあ、他の著名人といえばですね、こんな感じで、え鬼滅の刃の刃キャスト陣であります花江夏樹さんと日の さということで「まあ、鬼滅のキャスト陣」以外で応援されていたのはレオナさんのみなんですよねということでなんとまさかまさかレオナさんが実は「鬼滅の刃」の次なる主題歌「あ刀舵の里への主題歌を担当されていてもうすでに「鬼滅の刃」のキャスト陣として選ばれてるんじゃないかなと僕は思っちゃって。 んですよねということで、まあ、このツイート、エメさんを応援しておりましたけども、レオナさんはエメさんがあ大好きなただのファンなのか、はたまた主題歌が担当されていて、まあ、次なる任務は私が担当しますから、エメさん、最後のちょっと残響参加遊楽園盛り上げちゃってくださいよってね、えー、言った意味でツイートしたのかね、まあ、どうなんでしょうか、バトンタッチの意味で、まあ、次なる任務は私が担当しますから、 まあちょっとこうねバトンタッチという意味で遊郭編のね最後のこの残響参加頑張ってくださいみたいな感じの意味で、えー、ツイートしたのかねまあどっちなんでしょうかというねまあちょっとこう混沌の闇にまあそのようなね<笑>うーんまあ思いが あ深まっていきますけども。いや、どうなんでしょうかね、レオナさんね。で、まあ、私はですね、まあ、鬼滅の刃はね、レオナさん、非常にちょっとこう、次なる主題歌として、あの、期待されてる、まあ、歌手なんですけども、え、u o テーブルさんとのつながりもありますしですね、え、フェイトという作品とのつながりもありますし、まあ、アニメ主題歌がね、え最近、こう、担当されてることが多いので、レオナさんはやっぱりですね、うん、来るんじゃないかなとは、僕は思ってるんですよね。で、非常に今回のこの ような感じで、まあ、鬼滅との関わり合いもちょっと見せてくるようなツイートをね、まあ、されていたので、まあ、非常にちょっとこう次なる任務の主題歌は担当される可能性は高いんじゃないかなと思いましたねはいファンの中でもやっぱりレオナさん来てほしいって方は多かったので、まあ、非常にあってもおかしくないかなとは思いますねはいということでございますさあ続いてなんですけどもまあ、ちょっと関係はないんですけどもミレイさんねきの紅白歌合戦でエメさんと思 おかげをね歌われていましたたけけどどもももあととラダリささんんんバンディさんもね、まあ、いいですけどもいやー、素晴らしかったね。歌唱力半端ないねって感じなんだけども。まあ、こちらの方はですね、特に意味深なツイートをされていたわけではないんですけども、私がですね、非常にミレイさんね、次の刀鍛冶の主題歌として来るんじゃないかなと思っておりましてですね、まずは u f o テーブルさんとのつながりがありますよっていうことですね、制作会社とのつながりがありますよっていうこと とことをまあ、そしてですね紅白歌合戦にも出場されていたということで、まあ、実力もしっかりあるね、えー、歌手なんですよということで歌声皆さん聴きましたよね。いや非常に素晴らしいんですよ もう歌声がね、まあ、マジでね、ドスが効いてるというか、もう迫力が半端なくて、いや、この方に主題歌を担当してほしいなと個人的には思ってるんですよね、ミレイさんね。で、そしてアニメの主題歌もですね、王様ランキングの主題歌を歌われていたりだとかですね、まあ、最近も全然そういった形でアニメにも登場してる歌手なので、まあ、非常に鬼滅の刃に来る可能性っていうのは高いのかなと思っておりますね。まあ、実力がやっぱりあるよということで、まあ、鬼滅の刃さんはですね、まあ、実力のある歌手 をねまあ選んでることが多いのでミレイさんある可能性高いんじゃないかなと思っておりますねいやもう昨日のね面影マジでよかったねということでやっぱミレイさんねいいよねうんそしてめちゃくちゃ美人だよねということで、まあ、個人的には来てほしい歌詞の一人でございますはいということで皆さんはどう思いますでしょうかはいではですね続いてですね最後ねエメさんですよねエメさんがやっぱり遊郭編をねちょっとこう盛り上げた 歌手として次なる任務もエメさんでもいいのかなと僕も思ってるんですけどもねやっぱり残響参加ねレコード大賞にも選ばれましたしいや今年のねもう本当 本当に数ある、まあ、曲の中でもやっぱり一番の神曲だったなと。鬼滅の遊楽園の主題歌が一番の神曲だったなとお僕は思っていますので、やっぱりそんなね、歌をね、歌うね、エメさんはね、まあ、次なる任務に来る可能性もやっぱり高いよね。まあ、こんだけの成績を残してしまうとね、まあ、鬼滅の刃もね、新しい歌手を起用するっていう可能性もありますけども、エメさんでもいいよねっていうね、風には なると思うんですよでやっぱり非常にマッチ力も高かったですよね遊学編はマッチ力が非常に高くてまあ、刀鍛冶は雰囲気は変わっていきますけどもまあ、でもですねエメさんはやっぱり本当にねこれからまだまだ花が開いていくまあ、歌手だと思いますのでいや来る可能性っていうのは非常に高いのかなと思っておりますねはいということでまあこんな感じでですね、まあ、リサさんレオナさんそしてミレイさんエメさんがですねまあ、次なる任務刀鍛冶の方 方ではまあ、来る可能性が非常に高いんじゃないかなと思っておりますので、いやこの4人の中から僕は来ると思いますよ。ということでね。まあ、そんなあ主題歌なんですけどもまあ、近々発表があると思いますので、いや皆さんそちらの方楽しみにしておきましょう。いや、2月の3日まで残り1ヶ月ですね。いや、本当に楽しみです。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。明日動画上げます。ということで。うっ